で、えっと、僕は明日から、の、個々とちょっと旅行に、小旅行に、本当にすぐ帰ってくるんですけど、行くので、明日の配信は、えっと、朝にできたらやろうかなって思ってます。この、ラミンのね、配信の後やっても、何かやってもいいかなとかも考えてるんだけど、も、ま、う、あ、ちょっと考え中。で、旅行中には、スペースができたらいいかなぐらいで考えております。ゆっくりしていきます。ゆっくりしていきます。一週間、一週間もいかない。一泊二日でもすぐ、明後日には帰ってくるんでね。 皆さん、あなんか、面白い話があったら持って帰ってくるから。ファミチキおろし、キ、コンビニからすぐそこじゃねえか。違います。小旅行です。えー、それではね。